ははい、それでは左手前に出して右手の甲の下に顎を乗っけていきます。お尻の真下にお膝がくるようにしてお腹が膨らむように気持ちよくお腹に呼吸を入れて静かに長く吐いていきます。首の後ろはリラックスしていきましょう。胸の後ろの背骨を反ることによって背骨を刺激して自律神経のバランスを整えていきます。余裕があれば 左のお尻ちょっと後ろに引くようにして左の肩もほぐしていきましょうはいそれでは反対右の手を前に出して左手の甲の上に顎を置いていきます長く息を吐いてリラックスしていきますねホットフラッシュは自律神経のバランスが崩れることによって起こる症状の一つです特に自律神経が集まる背骨そして首をこうやってほぐすことによって 副交感神経の働きを優位にしてホットフラッシュの予防改善につなげていきましょう余裕があれば右のお尻ちょっと後ろに引くようにして右の肩もほぐしていきますはいそれでは両手を前に出して顎が床につけば顎もしそれがきついようだったら額をマットもしくは顎の下にタオルかクッションを置いていただいても構いません リラックスできるポジションを見つけてそこで呼吸をしていきましょう胸の後ろの背骨を反ることによって副交感神経を優位にさせていきます腰は反らないようにふーっと全身の力抜いていきましょう それではずるずるっとちょっと前に出ていただいて胸がマットにつく方はマットについてもしそれが、ね、難しかったら胸の下にクッションを入れたり顎の下にクッションを入れたりして胸をマットに近づける必要は全くないですご自身の一番肩リラックスできるところのポジションを探していきましょうこうやってさらに胸の後ろの背骨ほぐしていきます。長く 息を吐いて、首の後ろも緩ませていきましょう。はい、それではお疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。このように腰を反らずに、胸の後ろの背骨を反ることによって、自律神経が整って、ホットフラッシュや動悸、息切れなどの高年期症状も軽減していくので、ぜひやってみてください。こちらのチャンネルでは、